皆さんこんばんはいかがお過ごしでしょうか金田でございますえっ、ー、とですね横浜の方からですね神戸の方に引っ越してきまして、えー、と無事にですねあの店舗の方をですね開店することができていますえっ、ー、とそうですねスタッフっていうか個人事業主としてのですねその募集をあのしているんですけれども あの広告料とかですねかかるということでですね非常にちょっと難しい状況に あ, のありましてあの店舗をですねあの開くのにもう目いっぱいということでですね余裕がなくあの宣伝のですね広告の方広ほうがですねあのできていない状態なので、えー、ここでですねお借りしてですねあの募集をちょっとこの。 えー、かけたいなと思って、えー、動画を、えー、配信したいと思います、えー、と神戸市のですね元町駅から徒歩6分、えー、歩きますで、えー、職仕事のようはですねとりあえずマッサージということでですね、えー、ほぐしと足つぼマッサージ、まあ、もしくは反動マッサージ で、えー、そのフェイスの方もですね、あのー、マッサージもですね、ちょっとやりたいなと思っていますので、まだ機会はですね、あの、動員はしていないので、まだそちらの方はちょっと、いつやるのか未定です。で、えーとですね、その他にもですね、その、別のですね、食いは仕事ですね、 があのもしあの提案したいとまあやりたいこととかですね、えー、ありましたらそのそういうこともですねあの会議をしつつですねあの皆さんとですねあのやっていきたいなというふうな感じでございますえっ、ー、とですね電話番号のはですねゼロ七八の三八一の 6821です、えー、こちらはお店 の, あの電話になっておりますのであのぜひともですねあの気楽にですね何でもいいのであの、まあ、人生相談コーナーもやっていますし何かこう聞きたいこととかありましたらですねぜひ電話の方をですね、えー、利用していただきたいなと思いますとりあえずですね宣伝ということでですね あのー、YouTube の方ですね、あの動画をですね、載せておきます。皆さん、よろしくお願いいたします。お待ちしております。銀河でございました。お疲れ様でした。